光に透かして瞬間のきらめき地表を支配しているカラスがついばみ砕け散る僕だったもの僕より先に泣いてくれる君が優しいからまだ死ねない朝日が差して影は2つ今愛し合えたならそれでいい ボンド貼り付けた夏休みの工作みたいに下手くそな手つき柔らかい部分を閉じ込めてナイブごっこじゃ救われないよね剥がして心から溢れる透明な血液を垂れ流す痛みは僕を肯定せずただ存在だけを確かめる僕より先に死んでしまう君が優しいからまだ死ねない世界を終わらせる呪文を唱え 「君が優しいからまだ死ねない」「世界を終わらせる呪文を唱えてゆく朝目が覚めてしまっても」